真野さんを惑わせた元の少女が予言した新たなアドラバーストも出現巷で噂のカジバ強盗の自覚すまさか彼女がでも不良行為は良くないですお望みならここから出してあげるよただし金目のものを渡してくれたらね次回「永遠の消防隊2の章」第3話新たな木戸